でえー、同じようにです、ねあの、いろんな形で、えー、言葉を書いて、えー、この、えー、報告書の中では、えー、なぜ、えー、印刷教材の限界があるのか、そしてなぜデジタル教材が必要なのかということを繰り返し、いろんな角度から述べています。 えー、もう少し先品進めますと、えー、教師は代替の制度やプログラムの適用調節開発を通して印刷教科書がもたらした障壁を削減するために最善の努力をしなければならない現場で作成された代替案は費用がかかり効率が悪く研究基盤と体系的な開発が欠如していて 障害を持つ生徒が一般教育課程に本当に組み込まれるのではなくさらに別の道ができてしまうこれらの問題を解決し現実的に、えー、MCLB っていうのはあの落ちこぼれのない、えー、教育というものですそれとアイデアこれは、ね、一人一人 の, あの障害のある個人、えー、に、えー、同等の教育を いうえー、法律ですアイデアの優先課題を実施するためには障害を持つ生徒にはより柔軟性のあるバージョンの教材へのアクセスが必要でありそのアクセスは一般の生徒が印刷教材を入手するのと同時でなければならない非常に明確にその障害のある子どもが、えー、同等の教育機会を得るためには、えー、印刷教材、えー ではない別の形式団体教材というに言ってますが展示であったり録音であったりレンジであったりあるいはテキストァイルであったりそういったものが柔軟に他の生徒が印刷教材を入手するのと同時に提供されなければいけないというふうに法律連方法で述べているんですねこのところが非常に重要だと思いますでさらに続きます えー、現代のデジタルデータは印刷物と同じ内容を提示することができるが使われる媒体は柔軟性が高くアクセスしやすい言葉や画像を見ることのできない生徒向けには画像のテキスト説明を伴った展示や音声への変換がもっと簡単にできるようになる本を手に持ったり ページをめくったりできない生徒向けにはデジタル本の仮想ページならスイッチを軽く押すだけでめくることができる文字が解読できない生徒向けにはどんな単語も自動的に読み上げられる語彙の基礎知識が不足している生徒向けにはクリックするだけで、えー、定義英語、えー、またまたの言語、えー、が提示される アクセシビリティ以外にデジタルテキストには公文、意味理解の補 助, 補助情報も埋め込むことができる。これは、あの、いわゆナビゲーションといっているようなものが最後のことだと思います、えー。目次を使ったり、ここは、えー、見出しだよというふうに、えー、普通のテキストファイルでは、 えー、そういう情報が得られないものも、えー、できる埋め込むことができるこれはもうデイズということを言っているわけですデジタル版の特長所は、えー、これらの代替バージョンやその他の多くのバージョンが個人単位で入手できる点である必要としている生徒は入手でき必要としていない生徒には見えないか邪魔にならない デジタル版によって教師はそれ以前には想像できなかった方法で個人の事情に合わせて教材を用意できるこのように個々の生徒に合わせて変更できる代替バージョンによってこれまでの教科書に見られた障壁を大幅に削減することが可能になったこのように教室でデジタル教材を使用することには利益があることがたくさんの調査結果に記されている そして、えー、1995年から2001年までの、えー、いろんな調査結果の引用が後に続いていますで、えー、この、えー、企画自体は2002年から、えー、開発に取り組まれたものですもうちょっとあの引用を続けさせてくださいだ非常にあのコンパクトにですね、えー、なぜ紙ではなくてデジタル教材なのか という全ての生徒のための新たなアクセシビリティを求めた結果アクセシブルなコアカリキュラム教材を入手できることが州および地方の教育機関にとって極めて重要なものになった全ての生徒特に印刷物の読みに障害のある生徒が アクセシブルで柔軟で生徒に合わせて変更できる教材を幅広く入手できるようにならない限り一般教育課程における障害を持つ生徒の確実なアクセス参加進歩は実現しないだろういくつかの理由から現在障害を持つ生徒の中に自分が必要としている高度に機能的でアクセシブルな図書にアクセスできるのものはほとんいない<笑> 認識不足の問題もある。アクセス問題や利用できる解決策を知らない教育者は多い。しかし、大多数の生徒にとっては、アクセスの欠如は主として、印刷教科書のアクセシブルなバージョンの開発、及び配布のための統一システムがないことが原因である。システムがないとタイミングより納品ができない。 そして、えー、既存の開発及び配布システムは、えー、機械を生み出すどころか障壁を生ずる非効率的な方針及び手順に依存しているこれらの障壁がシステムの全てのレベルにおいて成功を妨げている出版社は通常障害を持つ生徒全員が使用する印刷教材の完全にアクセスブルなデジタル版の制作及び配布は行っていない 多くの州の法律では読みに障害のある生徒向けに点字などのアクセシブルなバージョンに変換するために教材のデジタル版を第三者に提供することが出版社に義務付けられているが出版社は現行の規制及び技術の要求事項に基づいた非効率性の問題に直面している。 行政上の手順が踏めるようなことと州レベルの一般に通用するファイル形式がないことが出版社が法を遵守しようとする努力の妨げとなっている世の中一般に通用するファイル形式なしには出版社が法を遵守するのは難しいそれはそれぞれの州障害者組織教師生徒が皆異なるバージョンとファイル形式を要求しているからである さらに、えー、現在のシステムではデジタル版をアクセシブルなバージョンに変換する作業の重複が増えこれらの教材の入手のために週の費用が増加しアクセシブルな形式の需要に不必要な遅延が生じているこれをよく読んでいきますとあの今の日本よりも問題意識としては少なくとも、えー 同等の質の教育をするためにアクセスブルな教科書を提供しなければいけないんだというふうに、えー、義務教育を行う学校教育当局がそういう義務と責任を持っているというところでは一個前進してるんですねただそれを実際に実行しようと思うとそれだけ難しいことがあるつまりファイル形式 というもものババラバラだととやりたくてもできないんだということをずっとここで記述してるわけです。でそこで、まあ、そのファイル形式とかバージョンといっているものをどうするのかという課題が浮かび上がってきているわけです。明確で一貫性のあるファイルフォーマットを一つ作成すれば 出版社は質の高いデジタル版の印刷教材を変換と配布を行う全ての認可機関に迅速に同時に届けることができるようになるだろう認可機関はこれらのデータをアクセスブルなバージョンえアクセスブルなデジタル版及び展示印刷などに効率的に変換し迅速に学校や学区に届けることができるようになるだろうえここでその やろうと思ったときに、ファイルフォーマットを統一しないとうまくいかない、じゃあファイルフォーマットを統一すればうまくいくんじゃないかということを、えー、提起しているわけです。